もうすでにご準備されている方も多いかと思いますが車が濡れた場合車検証書も濡れる可能性がございますので安全な場所に保管をお願いいたしま す, ますなお食べ物についてですがお菓子なども準備をお願いいたします次についてはお薬について説明をいたします ジップロックなどがあれば空気を抜いてしっかりチャックを閉めてください。さらにサランラップなどを使用して完全な密封状態を作ってください。 この状態でお薬を袋の中に入れます。冷蔵庫について説明をいたします。温度調節をフリーザーおよび冷蔵庫、今日に変えておいてください。お薬については、 1度から30度の室温保管になっておりますので、お薬は冷蔵庫の中に入れておいても構いません。電気やガス、水道が止まる可能性がございますので、十分に気をつけて、十分な準備をどうぞよろしくお願いいたします。 また、洗濯について説明をいたします電気が止まらないうちに洗濯を済ませておいてください足が写ってましたねお風呂についてですが、お湯をたくさん貯めておいてください水道が止まった場合に洗濯や手洗いなどに使用することができます 台風による被害が少ないこと、また、怪害や事故などが少ないこと、さらに皆様がお元気であることを心からお祈り申し上げます。私も注意して過ごします。ほかおかなでした。